デビューからわずか7ヶ月で紅白ス初出場を果たしたジャニーズの新生キングプリンスへのメンバーたちが取材に答えた。当日は白組の25番目としてドラマ花の千晴れの主題歌ともなったデビュー曲シンデレラガールを披露する。紅白ス初出場ということでやはり周囲からの反響は大きかったという。平野史洋21は友人や知人。 家族、いろんな人から、紅白おめでとう、とメールが来た、と話した。平野は本番に向け、こういう大舞台に立たせていただきとても光栄です。いろいろな人に恩返しできるようなパフォーマンスをして、見てくださる女性の方々をツヤツヤにできたらと思っています、という言葉で締めくくった。 実は平野は10月5日にドキュメンタリー番組ライドオンタイムで俺アイドルに向いてないんですよと活動に対する葛藤を打ち明けていた胸キュンなセリフを言ったりとかめっちゃ苦手なんですよと2017年はジャニーズを辞めて自衛隊に行くことも考えていたというパッと辞めてどこかに行ってやろうかと思ってました しかし、事務所スタッフからの言葉に気づかされたものがあったという。被災地に行って被災者の方々を助けたいという平野に対し、身体的な面、瓦礫撤去とかで助けてあげることはできないけど、テレビ館たり雑誌を見たりコンサートで見たりして、また明日から頑張ろう。って精神面で助けてあげることはできるんだよ、と言われ、思いとどまった。確かに今までもいたんです。 よファンの人で、くんのおかげで元気になれました、とか明日から学校頑張れます、とか、とファンの力になることができた経験に改めて気づいたという。そんな平野が、紅白に向け、女性たちに対して明るい意気込みを示した。一年の活動を通して、女性ファンの大切さを学んだのだろう。